なよろしくねみんなでジャンジャンめてくれる。パワー そこはあたしのでばんだね。 ようこそ歓迎しよう天皇解放世界を変われ舞い散れ勝利を照らしますニューイヤークドライト私の新たな力すべて捧げますオーロラサンクチュアリー助かる見切れるかい<笑>セイラーは日本までだね<笑>またて 光舞勝利を照らすニューイヤーズ・ブライトを。 入れるかいセイラン・は勝つチ・シライ日本バだねクバラチーム私の新たな力全て捧げますオーロララ・サンクチュアリー助かります守りを固めますダンバーかか見れいね 私の出番だね。レスエオクス歓迎しよう、剣の解放、世界を変われ、まと、あ、めてくれ、まとめてくれ、ね、まとめてくれ、まと素晴らしいですてくれ、勝利を照らしまとめてくれ、まとめいくれ、まとめてくれ、いとめてくれ、いとめてくれ、まとめてく 私の新たな力全て捧げますオーララサンクチュアリーり見切れるかいセイラン・は日本バレだね 見切れすごいねそこだ、うん